皆さんこんにちは高知県よさこいアンバサダー絆国際チームと申します今日はこの花の元気祭りに元気を届けに参りました力いっぱい踊らせていただきますので皆様お手拍子などしながら楽しんでいただければと思いますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは参りましょう 準備をしようお願いします 意外なでもわかんない。 八王子中目黒相模原横浜山梨川崎板橋水上秋島国分寺中野茨城船橋宇能 町, 宇野町トロント So you're t i p p i n g tripping, t r i p p i n r i p p i n g o r r i p p i n g なおれ、ね、<笑>ありがとうございました。